はい。4週目4回目回のビデオですはいここではフリップグリッドを使った授業、課題について説明します。はい。まず、皆さんもやったと思いますが、この課題を見てみましょう。どんな課題だったでしょうか。はい。ね。パソコンで見るとこんな感じですね。はい。ね。問題はこれ。 14ページの2番を読んでみましょう。ね、で、14ページの2番はこれですね。この写真も私があのアップロードしているものです、ね。学生はこれを見てレコードをするんですね。はい、1番、お元気ですか ?2 番、去年日本に来ました、ね。上手に話せたらそれをサブミット、提出して、そうするとここに学生のビデオが並ぶ。 フリップグリッドは多分アメリカ で, で生まれたのかなうん。そっちの方で結構使われているらしいです。はい。ね。あの、ビデオ、ね、のコミュニケーションですね。まあ、いろいろな使い方ができると思います。ね。ビデオを、まあ、一人一人ね、もらってもいいんですけど、ここに並ぶと簡単ですよね。はい。先生、見る方は楽ですからね。はい。 じゃあ、いろいろな使い方ができますが、今回はこのような課題をね、作る方法についてやっていきます。はい。じゃあ、まずね、えー、行ってみましょう。フリップグリッドに。ね。f l i p リ g r i d c o m って行けるはず。はい、行けました。はい。で、えー、まずね、ID がない人は、ね。 サインアップをしなければいけません、ね。エデュケーターのサインアップですね。はい。ねまあねはい、で、私の場合は、もうあの使っていますので、このようにたくさんグループが出てきます。ね、ですけど、皆さんは多分ないはず。ね で、まず皆さんがするべきことは、ね、グループを作ることですね。Create a group. はい、ね。もうね、えー、っと、この、これか。はい。で、まあ、これは適あの、プライベート。あの、これがちょっとね、あの難しいとこなんですけれども、プライベートにするか、パブリックにするかありますね。プライベートにすると、 なんか、E メールをとか、学生の E メールとか、ユーザーネームとかを、その学生一人一人に決めて、のその人だけが入れるようにすることができます。うん。だから、一つの決まったクラスで毎週使うとか、そんな場合は、ね、ユーザーネームをね、決めた方が、 いいですけれども、まあ、ちょっと今日はパブリックで、まあ、URL とかを知っていたら誰でも入れる設定にしましょう。ね。はい。で、えっ、ー、と、パブリックにして、えー、グループの名前を決めますね。何しよう。例えば、課題、フ<笑> リ, リップ、フリップ、 課題、ね。もう何でもいいです、ねで。ジョインコード。これは、うん、このクラスというか、グループのコードですけど、これも変えることができます。ね、そこに分かりやすいように、ね。例えば CJCC、CJCC。ね、はい。NEXT。こんなにたくさんあったら。 p j c c 1 2 3 4 5 6とかもう何でもいいです。分かりやすいものにしましょう。はい。NEXT。はい。で、これは何だろう。コピーするってことか。これはスキップしましょう。はい。で、これを、おこれも、まあ関係ない。今はまあいいです。はい。GoTo グループいきます。はい。 そうすると、はい。ここが、この フ, ェフリップグリッド課題というグループのページになるわけですね。はい。で、この中で、えっと、これをグリッドっていうのかなこれを一つのグループをグリッドっていうと思います。で、その中でトピックを、トピックっていうのはその、 ね、その中のトピックですね、はい。グループの中のトピックを一、ね、つずつ作っていくんですね。はい、じゃあ今日はまずは一つトピックを作りましょう。はいじゃあこれは、ね、トピック。はい、うん例えば、ね、12月。なくてどうしよう。彩り、初級。 1の1とかね、うん。この方が分かりやすいですよね。はい。で、えっと、ここでは、うんさっきは何て書いたんだっけえっと、指示ですね。指示を書きます。14ページを見て、えページの、なんだっけ、日本語を読んで、 見ましょう、ね、こんな感じでしたね、はい。これは学生に対する指示ですね、はい。で、その指示について画像とかビデオも上げることができます。ね、だから、この指示をビデオで出すこともできるんですね。はい、これでもいいし、でも私がさっきやったのは、これですね。イメージを上げました。うをクリックあもう一回やりましょうか。はい ですかこれですね。これをクリック。で、これもクリックすると、ね、皆さんのハードディスクに行きます。それで、アップロードしたい写真や、ね、写真を選びます。これでしたね。はい。で、どこまで見せるかということですね。黒くなるところは見えません。それじゃダメですよね。全部見せなきゃダメだから、ぐっとこれ。ね。はい。ここまでだったら、 これにしましょう、ね。はい。で、これ、クロップをします。はい。ね、これが上がりました。ね。これで問題の指示と写真が上がりました。はい。で、えー、ここからですね、ここからどうするのかな。はい。まず いろいろ設定がね、できるんですけど、うん、これですねあの、学生がビデオをあの、この内容を話しますよね、うん。その時間を、リミットを何分にするかということです。ね、例えば、このぐらいの長さで早く話さない、は早く話してほしいというのであれば、ね、30秒とかにし た, ほしたらいいですよね。 でも時間は関係なくて、ゆっくりでもいいから、ちゃんと話してほしいって言ったら2分とか、ね。ただね、学生がたくさん多いと、1分に、2分とか結構全部見るの大変なので、うん。あと1分とかね、にした方がいいかもしれません。はい。ね、あとこれはね、あのコメントをどう、どのように出すかとかね。うん。まあ、あまり関係ないですね。はい。 じゃあ、これをトピックをクリエイトします。はい。もうできました。これで全部できたんですね。はい。あ, あいいですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、これを。 まだね、学生が何もか や, やってないからビデオはありませんけど、学生がビデオを上げたら、ここに出てくる、出てきます。ねはい、では、これを、ねえーと、シェアしますね、はい。これをシェアするんですね、えー。これをコピーしたらいけるかなちょっとやってみましょう。 ちょっと、あの、何か試すときはいつもシークレットウィンドウを開いています。シークレットウィンドウでコピーして、貼り付けして。あ、いけますね。はい。こうすると、誰でもログインしなくても、ここに入れるということですね。はい。ね、まだね、レスポンスはありません。 はい、えっ、ー、と、では、えっ、ー、と、じゃあ、これを学生にあげるスライドにつけますね。例えば、ね、おおの課題です。ななな な, な、大きくします。 それで、あ, あ、すいません。これをここまで選択して、えあ、これですね。はい。インサートリンク。ね。で、ここにコピーするんですね。さっきの URL を貼り付けます。アプライ。はい。こうすると、学生はここをクリックすると、そのページに飛べますね。いってみましょうか。 はい。いけましたね。はい。で、えー、ね、はい。これでいけます。ただ、この設定だと、誰でもここに入り、入れてしまうんですね。うん。だから、まあ、誰も入らないとは思いますけれども、なんか、それは言っておいた方がいいかもしれない。ね。そうしたら、えー、 なんですかね顔を出さないとかね。うん。そういうこともしますからね。はい。で、もしね、顔も出して、仲間だけでやってもらいたい場合も、いろいろ設定で変えられますから、ね、決められた人だけ入るようにできますから、ね、そのようにも、やりたい人はちょっといろいろ触ってみてください。はい。じゃあ、ここでは、えー、そうですね。はい。 フリップグリッドの使い方について見てきました。はい。じゃあ、お疲れ様でした。